ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はブルーサンダーを紹介します。所連表はこちらです。ウィキペディアから引用してきました。中央線を走る JR 貨物 EH200 型電気機関車です。これは東京から新州に向けて、えー、何か荷物を運んでいるところです。 した